ハンジさんたちなら大丈夫ここから移動してもらっただけだアルミお前はまだアニのところに通っているだろうそれは本当にお前の意思かお前の脳はベルトルトにやられちまった<笑>ブラック k z e d パ y p a l もフォンド アニアポーズッナステラス